交差点の右差折一つとっても、軽量さのかけらもなく、力でハンドルをこじるとこうなるのだ。東京から来た二人式ノックアウト。事故は避ける時代から、起こし方さえコントロールするリサイルベンツリサイリングベンツ。メルセデスのことベンツだと思ってる人挙手。レクサスが株式会社レクサス社だと思ってる人の。の お値段で挙手ごっこして遊んでる場合じゃないぞ。お前は暴風警報発令の放送が流れてる中で犬の散歩してるじいちゃんか。8月6日、311、どうせ今回も避難はいらない。3回目があってはならない。そんなこと言ってる間に、なんかもう1個台風来てるっぽいぞ。最近の雨は台風レベルに強いし、家で寝てる中での台風はただの雨だし、これもうわかんねえな。ネットにデマを流そうぜ。タイヤの空気圧を下げると設置面積が広くなって、雨に強くなるとな。スタンディングウェーブ現象って何でしょうか コンサートの観客の盛り上がりを示してるんでしょうかじゃあシナジー効果はシナビタジジーの活性化手法だろうなおちょうどいいところにシナビタジジーが突っ立ってますね一般通過キ色信号突破スト通りポリスそういえば高校の授業で都市国家がポリスって書かれてたけどあれの売りで警察が浮かぶよなあ 休日の朝にサイクリングに行こうと思ったら、追突されて自転車だけ破損してて草さ。セダンの屋根に自転車乗せてる人、追い越し車線を1 0キロ以上で走る勇者。おほ、きれいに横転してやがんの、一時不停止のブレーキで交差点に突っ込む人間なんか、社会にいらないからそのまま自然と打たされてください。遠巻きに死ねと言っています。おいおい、対向車のトレーラーが姿勢を乱したぞ。内輪差で舗装路から外れたことによる、グリップバランスの崩壊か大雨の中の和抱ちもそうだけど、ちょっとでもタイヤがっ ただ単に一気にグリップが崩壊するの恐ろしすぎる立て直せず横転してしまったようですな道路というのは場所によってグリップ度合いが異なるということは路面状況が悪化すればするほど深い意味を持つなお交通事故の7割はただの不注意によって起こっている運転が下手くそ以前にただ単に集中していないんだぜ真面目に運転できない人の集まりが渋滞を作って事故を起こす社会は異常でしょう 車社会そのものがおかしいんだ社会のおかしさに気づけるような人は社会からおかしい人扱いされるんだぜみんな知識なくても議論できる対表者が出たのかよ 暗号通貨課税の妥当性を論じる人はいないが、ユタボン君の騒動で騒ぐアホは多い。EV の電池温度上昇によるバッテリー劣化の検証より、韓国 EV クラッシュ、発火、の方が大多数のバカには受けるということです。というかガソリン車より EV の方が事故ったと危険とか、どういう神経で言ってるんだ、どう考えてもガソリンの方が危ないだろなお火災事例が特に報告されていない、安全設計の b g 4 x は、 完全にゴミ扱いされている模様日本車が生き残る可能性の一つが安全なバッテリー管理機構だというのに充電速度が遅すぎて不満しかないんだよなもうそろそろ日本の暦だけ世界からマイナス10年したらどうですかせめてまともな急速充電ネットワークを整備しないと 北朝鮮のの感覚で日本の割れ気が見られてしまうぞ芸能人の不倫とか騒いでる人たちは割引を廃止すべきかの議論だけしててください割引は日本の独自企画だぞ私も YouTube の次が何か考えないといけませんな動画プラットフォームの維持コストはでかいろくな競合が出てこない現状だしなとりあえず隣のレインの前方の車が不自然にブレーキを踏んだら 緊急回避の準備をしましょうね。交通事故の避け方も、日々アップデートするんだぜ。見ろ、突然後続車が突っ込んできている。とりあえず自動ブレーキとか手放しを信用して車を買ってるような人が。 車を運転しない未来を目指そうか、手放し運転で喜ぶとか、排泄の世話を若い介護士の女の子にされて喜んでる、80過ぎのじじいと同レベルだろ。うわ、ミスりましたね。うまくやり返せば、相手をスピンさせられたのに、ワゴン R にバイパスで割り込まれる場面を想像してみろ。うまく斜め後ろからつけば、相手は横転するんだぞ。おじいちゃんかな遠くの車は近く、近くの寿命は遠く見えてるんだ。ミラーの四角なう。 うん。軽い事故でも横転して死んでた時代の方が、まだ社会は平和だったのかもな。安全な車が普及する頃には、安全に乗るような人がいなくなってたんだ。